着替えました。ということで、早速入ってみたいと思います。時計をしっかりして入りましょうね。素晴らしい。すごいではいただきます。 いですか景色見てくださいはいということでですね潮の香りもめちゃくちゃするしとにかく見渡す限り海なんですよ気持ちいい湯船も結構広くてですね一家族ぐらい入れるファミリータイプの湯船だと思います先生こちらから温泉がジャパジャパ出てて うもですね、ちゃんとシャワーとかシャンプーとかリンスとかもあるので、こちらで一通りお風呂に入って、湯船に使かってきれいにすることもできるんですね。見てください、景色。<笑> すごいですよね気持ちいいちと一緒に入ってるふうに撮ってみました<笑>どうですかちょっともうボロボロが今日今2頭目なんですけどもうボロボロですお世かいちゃった 今回は鴨川温泉のゼクンさんに遊びに来させていただきました次回はどこでしょうかまた次回お会いしましょうバイバイあ、チャンネル登録忘れずにしてくださいいえいメインの温泉来たでや、入<笑>りましょう